今日はですね、2020年に流行るフリーランスの仕事、お小遣い稼ぎができる副業って話をしていこうと思います。皆さん、副業したいなとか、ちょっとした隙間時間に仕事したいなと思うことってありませんか僕も昔、会社員時代に副業からスタートして、そこから、えー、フリーランスになって独立しました。今日は2020年にやるべき、えー、おすすめの副業、えー、お小遣い稼ぎの仕事をまとめていこうと思います。 僕のチャンネルではこうしたフリーランスの仕事だとかあとはコスパのいい生活についてまとめてますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします今日は2020年流行るおすすめの仕事っていう話をしていくんですけれども実際もう副業っていろいろありすぎて何がいいかってわからないですよね もうたくさんありすぎて、要するに何がいいかっていうと、もう何でもいいんじゃないかなっていうふうに僕は思っているとで。その中でも2020年に今年こそ流行るであろうビジネスモデルをいろいろと紹介して、僕自身もやってみる、これから挑戦していくことをシェアしていこうと思います。で実際いろいろとあるんですけども、フリーランス、もいろんな仕事があって、で、その挑戦を僕がしていくんで、その失敗談とか挑戦しる過程を YouTube で発信していくんで、よかったら見 て, み見てくださいっていう感じです。 でまず一つ目僕が挑戦しようとしているおすすめする、えー、仕事一つ目がフリーランスのコミュニティを作ることですこれ何かっていうともうフリーランスってもう人口がすごく増えてきましたアメリカで言うと労働者人口の大体半分ぐらいがもうフリーランスっていう風になってきたって言われてるぐらいフリーランス人口がものすごく増えてきたんですよね個人で仕事をするフリーランスがいる分次に流行るのが何かっていうとチームで仕事をするフリーランスです なんでかっていうとやっぱり個人だけだと限界があるんですよね例えば動画編集 YouTube の編集をなりわいにしてる人がいるとすれば大体1本1万円ぐらいの金額が動くような感じですただ文字起こしだとかあとはカット割りっていうのはもう結構単純作業なんで他の人がやってもいいわけです大枠のデザインはそのプロの人がやってでカットだとか手間のかかる仕事をフリーランスの人に外注するっていうような仕組みがどんどんどんどん出てきています ということころで僕が今取り組んでいるのがフリーランスのコミュニティを作っていることです。これやっぱり2020年より広がっていくかなと思っていますで。特に僕がやろうとしているのはフリーランスの留学ですね。フリーランスの留学というコンセプトの合宿をやろうと僕はしています。フリーランスを一から勉強したい人だとか。 あとは個人で副業だとか、あとはお小遣い稼ぎしたいなと思ってる人が一緒に勉強できるような仕組みを、合宿をどんどんどんどんん世界各国でやっていこうかなと。で1月なんですけれども、今年の1月セブ島でそういったプログラムをちょっとプレでやってみようと思ってるんで、そういったことを作っていくというのも僕はあのオンラインサロンで今やってるんで、どんどんどんどん実行していこうかなというふうに思います。1つ目がコミュニティを 作るコミュニティで仕事をするっていうのが流行るだからこそそれを準備するっていうところです2つ目は何かっていうと毎月フリーランスの相談会をしようと思ってますこれ僕が事業にしようと思ってるんですけどもフリーランスになりたい人だとか副業をしたいなと思う人結構増えましたよねただ実際何やってるんだろうってすごい悩むと思うんですよやっぱり僕も会社員時代に何したらいいんだろうなと思いながら例えばメルカリやったりだとか例えば あの投資信託やったりとか、まあ、投資信託って全然副業にはならないんですけど、もうやるって決めて、もうね、いろいろと調べるっていう過程がやっぱり大事なわけで、そういうふうに試行錯誤していくことが大事なんですけれども、じゃあ自分がやりたいこと、例えばあの釣りを仕事にするにはどうしたらいいですか、例えば YouTube やってみるとか、例えばインスタやってみる、例えばブログ書いてみるっていうような、いろいろとやっぱ選択肢が増えてきたので、そういった選択肢を僕がフリーランスの無料の相談会をやろうと。 いうように思っている次第です実際ツイッターで毎回募集してるんですけども毎月1回ぐらいかなフリーランスの無料相談会だとかをやってますこういうふうに無料相談会だとかを利用したりだとか無料相談会を実際にやってみるっていうのも一つのフリーランスの仕事になるのかなっていうので2つ目にフリーランスのコミュニティの相談会っていうのを入れてみましたまた僕もツイッターでいろいろと発信してみてよかったらツイッターフォローしていただければなと思ってます次3つ目何かっていうと 日本全国ででイベントすするっていうのはありです例えば僕は5月に参加するんですけどもフリーランスとプラスミニマリストのイベントがあるんですけどそういったイベントにも僕は参加していこうと思ってますこういうふうにフリーランスだとかミニマリストだとか限られたコミュニティに属することが増えていく一方でリアルイベントがどんどん全国で増えていきますそこに乗っかるっていうのは2020年ポイントかなと思ってますやっぱりその フリーーでで仕事すするっていうのはまだまだだマイナーなポジションですもう9割の人が会社員として仕事をする人が多いんですけどもやっぱり副業に興味を持っている人ってなかなかいないわけでそういったちっちゃいコミュニティがどんどんどんどん流行っていくっていうのが2020年なんでそういったオフラインのイベントを作るのもいいですし参加して友達を作るっていうのもポイントかなというところですで2月の3日にあの仙台で僕はのフリーランスのトークイベント出ます仙台なんで 東北の方はぜひぜひ興味があればあの概要欄から飛んでいただいてフリーランスと会社員でどっちがいいのっていうような特イベントをやるんでよかったら見てみてくださいぜひぜひそこの中でねパネルディスカッションしたいだとかフリーランスって実際大変だよとかね僕が YouTube だとかブログで言ってないあのリアルな話を限定でシェアしていこうかなと思ってるんでよかったらあのお近く2月3日ですね仙台にお住まいの方もしくは東北で行けるよっていう方ぜひぜひ来られてください といいううわけでででつ目があの日本全国でイベントする参加する、えー、作るる参加作話でした次4つ目なんですけどもこれ言ってるのが家を手放してミニマルにしますっていう話なんですけどやっぱりミニマリストってすごく2019年流行りました、えー、アメリカでもこんもりさんっていう方がいらっしゃって片付けスパークジョイっていうふうなあの翻訳本がすごく売れたんですよねそれと同じように日本でもどんどんどんどんミニマルなあの考え方が浸透してきました それで2020年もより浸透していくかなっていう感じ で, で5月の福岡でのミニマルイベントに僕が出るんでよかったら来てみてくださいミニマルっていう思考はねあの経営者のコンサルティングの思考と似てるのでよかったらその知識も得てその勉強するっていうような形でどんどんどんどんやっていくのもありかなと思ってます次5つ目金土の出版いい感じにするのもありかなと思ってますこれなんでかっていうと本を読む人って結構知識を なので本を広告にするっていうのもポイントかなと SNS を使う感覚で Kindle を出版するっていうのも面白いビジネスの一つです最近で言うとノートを書く人だとかブログを書く人は増えたんですけども Kindle をわざわざ自分で作って自分で出版するっていう人はなかなかいないんですよね Kindle の面白いところは印税が 70% 自分のところに入ってきます とということは要するにいろいろと試行錯誤して k i n d l e で自分の本を出版するっていうのもマーケティングの一つと。で実際例えばですよ例えばあのフリーランスの交流会だとかミニマリストの交流会に行った時にあどんなことされてるんですかっていう。 話になりますよね。そういった時に、あ、僕、実は最近出版して自、自費、出版なんですけども、Kindle 出しましたっていう風に言うと、あ、面白い、この人何してんだろうっていう風になりますよね。そういうネタを作るっていうのも、Kindle の出版の面白さかなと僕は思ってるんで、Kindle 出版も今後ちょっとやってみたいことなんですよね。あただただかちょっとね、あの、やっぱ難しいですね。難しい。あの、n d l e って生半可な気持ちじゃ書けないんですよ。 <笑>もうでも皆さんご存知かと思うんですけどもいやーもうちょっとねアマゾンのレビュー見てくださいよすごいですから本当に。あに男性でいうとマウントの取り合い例えばあのしょうもない、ね、発言をしたとしたらそこに対してすごい批判がねもう知識人の方が見られてるんですごくあのハードルが上がってるんですよあの生半可なブログのような日記記事を書くんであればもうブログの方がいいんですけどもより知識を得てもうすごい個性をしっかり練、ね、った上で Kindle 出すっていうのはいいのかなというところです 次、新しい SNS の攻略っていう話なんですけども、実際、やっぱり SNS ってもう、あの事業の一部になってきましたよね。例えば、マーケティングの一部、例えば、広告の一部として、SNS、Facebook だとか、インスタだとか、YouTube だとか、Twitter だとかっていうふうに、もう広告の一部として使われるようになってきました。なんで、そういった SNS をしっかり使いこなす、例えば、TikTok 流行ってるよねとか、n e w s p i クスっていうニュースアプリが SNS 化してるよとか、 Kindle、先ほど言ったように出版を SNS として運用するっていうのも最近の流行りなのかなっていうので2020年は作業して仕事をするっていう意味ではこの SNS を攻略するっていうのがポイントかなというところで入れてみました次最後フリーランスの家を作ろうっていう話なんですけどもコミュニティが流行るっていう話があってで以前も僕はフリーランスの家を作るっていう話をしていろいろとオンラインサロンで 動いてますよって話をしたんですけども福岡結構家賃ですね上がってきてます、えー、特に糸島すごい人気になってきて東京でもとかあとは雑誌だとかで、ね、糸島が人気ですよって話がどんどん出てきてそのおかげで福岡の家賃地価が上がってるようなイメージですなんで例えばもう空き家なのに400万500万かかったりだとかそこから土地代だとかっていうふうに賃貸のあるとか借地だとかっていうふうになってくると。 まあ、ベロボーにお金がかそういう意味でフリーランスを作ろうフリーランスの家を作ろうとしてるんですけども結構難しいなという印象がありますとただあの空き家全国各地を見ると空き家が今どんどんどんどん増えてきてるんでそういったところでフリーランスが集まれるような場所にとらわれずに仕事をするような人たちが気軽に集まれるような場所を作ると面白いのかなというところで入れてみました。 今日はですね、2020年に流行るであろうフリーランスの仕事っていう部分何すればいいの先取りするんだったら何すればいいかなっていう話を今日は僕が実際にやろうとしていることをリストアップしながら説明していきました皆さんいかがだったでしょうか、えー、僕と一緒にね、あのこういった 面白いことを一緒にやりたいという方はぜひぜひオンラインサロンに入っていただいて、まあ、見ていただくだけでも全然結構なんですけども、えー、見ていただいて一緒に面白いことをやりましょう、えー、よかったらですね今日の動画にいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ